では、高水準言語と低水準言語というお話をします。前の回で、CPU というのはメモリーに格納された命令を順番に取り出して実行していく、そういう械だという説明をしました。そして、小さなコンピューターというシミュレーターの命令を使って、プログラムを組み立ててみました。CPU の命令というのは、CPU の種類ごとに違っているので、機械語、 まあ、そのビットパターンで表された命令とか、あるいはその小さなコンピューターのようなアセンブリ言語で書かれたプログラムも別の機械でそのまま動かすということはできないよね。このようなその CPU の種類に依存したプログラム言語のことを低水準言語というふうに呼んでいます。低水準言語のプログラムは、まあ、判断で書くのが大変だという欠点もありますし、CPU が違ったらそのまま使わないというものを欠点です。 そこでニッでは特定の CPU の命令には依存しないで人間の考え方に近い技法でプログラムを書きます。これを高水準言語、ハーベルランゲットというふうに呼びます。C++ とか Java とか JavaScript、Ruby などの名前聞いたことがあると思うんですけども、これらは全て高水準言語の名前になっています。 ここで、この図なんですけども、え高水準言語と低水準言語の違いですね。え高水準言語というのは、例えば、X と Y を足した結果を X に挑ましたか、え X の結果を Z に挑ましたか、こういうふうに、まあ、わとわかりやすい書き方で、あと、特定の CPU に依存しない書き方で書いてあります。それを、言語処理系というソフトワーで処理することで、えー、一つの方法としては、まず、 CPU の命令に変換する。これはコンパイラーと言います。コンパイルした結果は機械語、アセンブリー言語でもいいですけども、低止人言語に変わって、これは前にやったようにアセンブリー言語処理系によって実行する。まあ、最後は CPU の機械語になりますから CPU が実行する。別の CPU だとまた別の種類のアセンブリー言語になりますけど、最後はその CPU の命令になって CPU が実行する。 コンパイラーでコンパイルした結果は、最後は CPU の無用になりますから、非常に早く実行されます、うん。一方、もう一つはインタープリーターというのもます。インタープリーターはですね、定線で書いてありますけども、この記述を見たら、あ、じゃあ、X という場所に X と I を足した値を入れるんですねというに、直接この結果に指示された通りの動作をやるようなプログラム。インタープリーターというのは、解釈実行というふうに呼ぶこともある。えー インタープリータの方がすぐ実行できるんですけれども、スピードはやや遅くなります。いずれにせよこの、えー、インタープリータ、コンパイラなどの言語処理系によって、高水準言語を、えー、まあ、実際に存在する CPU の上で動くようにしているわけです。